どうぞよろしくお願い申し上げます。おどんか、かわい。 ごくださいました皆様方に心を込めて大きく礼ありがとうございました